無駄な努力というのはまさにこういうことを言うのでしょうね。どうも、政治いろいろの学部です。韓国国会がまたもや意味不明な決議案を可決したとのことです。連合ニュースの記事を引用します。韓国国会の文化体育観光委員会は30日。 東京五輪パラリンピック大会組織委員会の公式ホームページの日本地図に、ドクトが表示されていることを非難する決議案を可決した。与党共に民主党のペクヘリョン議員と最大野党国民の力のキムギヒョン議員がそれぞれ提出した決議案を合わせたもの。与党議員132人、野党議員102人が同意した。 同決議案は独当日本の領土として表示したことについて、韓国の領土主権を侵害するとともに、韓日関係を交代させる行為として規定し、直ちに削除するよう求めている。国際オリンピック委員会 IOC に対しても五輪精神を傷つける行為だと指摘し、積極的な措置に乗り出すよう促した。また、 韓国政府に対し問題解決と再発防止のため日本政府や ioc など国際社会に対する外交努力を行うよう求めたとのことですそういえば韓国国会はつい先日も意味のない決議案を可決していましたねそちらの記事も引用しますこちらは6月29日付の聯合ニュースの記事になります 韓国国会は29日の本会議で、日本政府が東京電力福島第一原子力発電所の処理済み汚染水の海洋放出を決定したことを非難する決議案を採択した。国会は決議で、日本政府の一方的な汚染水の海洋放出決定を強く求断するとともに、海洋放出決定を直ちに撤回するよう促した。 また、日本政府に対し、安全性問題の科学的検証、韓国政府の国際原子力機関、IAEA 共同調査団への参加などを要求した。国会は、我が国民の健康に危害を及ぼしかねない、日本政府のいかなる措置も絶対に容認しないとし、韓国政府に対し実効性のある措置を講ずるなど、 積極的な対応に乗り出すよう求めた。とのことです。いつも思うのですが、他国の行動を非難するこのような決議案ってどういう意味があるのでしょうか韓国国会が韓国政府に向けて対応を促すということであればわかる気もします。決議案には日本に対して要求という文言も含まれているようですが、これって何か意味あるんですかね 韓国国会に何を言われても、日本が対応しなければいけない義務なんてさらさらないと思うんですけどね。決議案を何も意味がないものと仮定して話を進めます。竹島避難決議案については、与党議員132人、野党議員102人が同意したと記事では報じています。韓国国会の議員定数は300人。 一員制を敷いていますので、与野党を限らず、国会議員の実に8割弱の議員が賛同したことになります。これらの国会議員が目指すところは、日本への非難ももちろんあるでしょうが、大多数は自国民へのパフォーマンスにあるんではないかと思われます。五輪ホームページ地図の問題に関して言えば、韓国の必要な抗議にもかかわらず、 IOC は公式に問題ないという回答を返しています。つまり国際社会的には終わった問題であるということです。海洋放出についても同様です。こちらも韓国がたびたび嫌がらせをしていますが、IAEA は公式に技術的に実行可能であり、国際観光に沿うと表明しています。アメリカも独自で困難な状況において、 日本は透明性を保ち、世界的な原子力安全基準に合致した手法を採用したようだと評価しており、騒いでいるのは韓国だけという状況になっています。海洋放出に関して言えば、韓国は得意の告げ口外交を繰り広げ、様々な国を巻き込もうとしていましたが、その目論見みもうまくいっているようには思えません。要するに、いずれの問題も、 韓国以外では終わった話なわけです。にもかかわらず一人韓国社会だけはいつまでも話を蒸し返し、必要に日本を避難しようとしているわけです。この韓国議員たちの暗い情熱に根ざした必要さは一体どこから来るのでしょうか ?2020 年4月に行われた韓国総選挙ですが、その候補者の平均年齢は 約55歳だったと言われていますちなみに、候補者のうち 37.5% にあたる419名の候補者に前科があったそうですね。候補者の約4割が前科者とはね、いかにも韓国という国を表しているようで面白いデータですね。韓国には386世代という言葉があるそうです。これは1990年代に30代だった。 つまり、1960年代生まれの世代という意味だそうですね。先の国会議員候補者の平均年齢55歳というのは、生まれで言うと1965年前後の生まれということになります。つまり、韓国国会議員は386世代が大多数を占めているということになるかと思います。この386世代、1980年代、大学生として 民主化運動に関わわった人た人ちが多いいと言われています当時の軍事政権と戦ったという自負が強く、そのためか保守派や軍事政権に対するアンチテーゼとして、進歩派足らんとし、保守派や軍部を既得権益層、それも親日派の既得権益層として敵視することで、自分の存在意義を確認する世代だと言われています。 つまり、ものすごく乱暴に断定していってしまえば、韓国国会議員とは、新日派を糾弾することで、自分のレゾンデートル、存在意義を確認する世代が集まっていると言ってもいいんではないかと思われます。そう考えると、この意味のない決議案に、与野党問わず国会議員の約8割が賛同したという事実がさもありなんと思えますね。 要するに彼らにとっては IOC の回答も IAEA の返答もアメリカの支持も何ら意味のないものなのでしょう彼らにとって反日とは目的であると同時に手段であり反日をすることで自らの存在意義を確認するとともに自分たちがそうであったから反日をすれば韓国国民の支持率は上がり続けるに違いないという いいいかかにも強ななな視野しか持てわう集団ということとこができると思われますまあ、反日をすれば支持率が上がるという彼らの認識自体はあながち間違いではないのでしょうけどね。それにしても、そもそも国会議員とは天下国家を語らなければいけない使命を帯び、国家百年のために身を粉にして働かなければいけない存在なわけです。その国会議員が、 自分の存在意義を確認するためという何ともくだらない目的のために議論の時間を要するとはあきれ果ててものも言えませんね。残念ながら我々日本人もこの点においては韓国を笑うことはできませんね。日本の国会議員にもこのような行動を繰り返す議員は多くいますからね。誰とは言いませんが立憲民主党の某クイズを議員とかですかね。